はいどうもめチャンネルです。本日はですね、香港政府が3月1日から実施しておりますハロー香港キャンペーンについてですね、お話をさせていただきたいなというふうに思います。明日ですね、4月の24日日本時間11時からですね、日本もね、対象ということで、これからですね、抽選の申し込みができるようになりますので、先立ってですね、動画を撮らせていただきたいなというふうに思います。このね、 ハロー香港キャンペーンなんですけど香港政府がですね、まあ、航空会社であったりとか、まあ、観光業のですね、まあ、促進のためにですね50万枚の航空券をね皆さんに配布するというキャンペーンとなってまして約、ね、340億円分の、ね、航空券すごいキャンペーンですねもう3月1日から開始してましてタイだったりとか他のアジア地域ではですねもう当選されている方もいらっしゃるんですけどようやく明日 4月24日11時からですね、日本もね、申し込みが開始という形になりますので、動画の方ね、撮っていきたいなというふうに思います。じゃあね、早速内容入ってみたいなというふうに思います。行ってみましょう。はい、ということ で, ですね、こちら、ハロー香港キャンペーンのホームページの方にね、やってまいりました、ワールドオブウィナーということで、航空券を50万枚プレゼントしますということでございます。 えー、こちら、香港国際空港を利用すべきですということになってますけど、中国本土につきましては、ですねもうこのようにねキャッセーの方からも申し込みがねえ完了しているという感じで、台湾だったりとか、そして北東アジアがですねえ5月に登場ということで、こちらの方でですね明日4月24日から日本もね申し込みが開始という形になりますので、そちらのね概要についてお話ししていきたいなというふうに思います。 はい。で、こちらがですね、キャンペーンの概要となってます。はい。ワールドオブウィナーズ航空券プレゼントキャンペーン概要シートということになってまして、航空券プレゼントのスケジュールとなってますけど、北東アジアですね。まあ、こちらのインバウンドのところで、こちら北東アジアが、まあ、朝鮮であったりとか、韓国。そしてね、えー、日本、ロシア。 ここら辺がね、北東アジアに属するというところでございますので、5月以降ということで、まあ、5月以降のね、航空券を、まあ、これでね、予約が取れるという形になってまいります。キャンペーン実施方法等につきましては、ウェブサイトから参加航空会社から指定するウェブページにアクセスするか、航空会社が指定するウェブページに直接アクセスし、参加登録を行ってくださいということでございます。はい。まあ、ここら辺ね、ちょっと紐解いていきたいなというふうに思いますけれども、はい。 でこちらですねパートナーとしましては、キャセイパシフィック、香港エクスプレス、そして香港航空となってまして、あとはグ、ね、レータベーベイエアラインであったりとかね、えーまあ、その他ですね、香港グーティーズというところ で, ですね、まあ、クーポンいただけたりするので、香港ディズニーランドだったりとかね、まあ、こういったところも参加しているわけですけど、航空券につきましては、ですねこの上のね4つがメインとなります。まあ、ただ、香港エクスプレスさんにつきましては、ですねキャセイパシフィックさんの子会社となりますので、 まあ、日本につきましては基本的にはこのキャッセイパシフィックさんになるのかなというふうに思っております。はい。で、こちらですね、キャッセイパシフィックさんのホームページでございます。ワールド・ブ・ウィーナーズ航空券プレゼントキャンペーンということでですね、香港のホームキャリアとして大切な本拠地である香港の魅力を世界中の方々に知ってもらえるよう、ワールド・ブ・ウィーナーズ航空券プレゼントキャンペーンを支援しますということでございます。まずはですね、こちらね、皆さん。 会員登録をね、無料でできますので、していただく必要がありますので、まずね、しておいてください。正直ね、ここら辺につきましてはですね、詳細はね、特段書いておりません。そしてね、その子会社である香港エクスプレスさんのホームページ上もね、特段書いておりません。はい。なので、多分ね、こちら香港エクスプレスさんからは、日本のね、航空券というのは出ないんじゃないかなというふうに私は思っております。はい。そしてですね、こちらグレーターベイエアラインズということでございまして、 ワールドオブウィナーズ航空券プレゼントキャンペーンということで出てますが、プレゼントの第1弾として2023年5月台北から開始ということで、続いて7月がソウルということなので、これもね、まあ、日本はね、まあ、あったとしてもまだ先という形になるのかな、まあ、そもそもあるのかなというところでございます。 はい。そしてね、詳細がわからないままでございまして、いろいろね、調べましたところ、香港 BS さんのね、ホームページ上に、えー、確認取れまして、更新日がね、2023年4月19日となってます。キャセイパシフィック航空は4月24日の10時。これはね、香港時間となってます。日本時間は11時。明日4月24日11時から4月30日の23時59分とありますけど、0時59分ですね、日本時間で言えばね。えー、の期間、26カ国46都市への香港からの 無料往復チケットっていうことで記載がありますけども、これね、香港発着でね大丈夫ということでございますので、日本初でもね申し込み、申請ができるということは確認済みでございます。27,314 枚配布するラッキードローを実施します。18歳以上のキャッセイ会員登録者であることが参加条件とありますので、先ほど申し上げた通りですね、キャッセイパシフィック航空さんの会員にね、まずなっていただく必要がございます。 で香港居住者でなくても参加できます座席はエコノミークラスとなります行き先につきましては選べる26カ国日本、韓国、アメリカとまあ書いてありますけど、まあ、日本からの発着で大丈夫でございますラッキードローへの参加希望者は事前にキャセーパシフィックのホームページで会員登録してください4月24日月曜日以降以下キャンペーンホームページから会員番号にてログインしていただいて氏名、ーメールアドレス、携帯電話番号希望の行き先を入力していただく必要がございます キャセンに登録した電話番号とキャンペーンサイトに入力する電話番号は一致している必要がございます。ということでね、こちらの、ね、無料航空券配布キャンペーンウェブサイトということで、これ概要欄の方に、ね、貼っておきますので、そちらから、ね、チェックしてみていただければなというふうに思います。ラッキードローの当選者につきましては、5月3日に E メールで、ね、通知が届きます。指定期間内にチケットの引き換えを行ってください。給油サーチャージと税金、そしてね、まあ、空港の使用料とは、ね、別途、 ご自身でね、負担していただく必要がありますので、およそね、もし当選したとすると、約2万5000円ぐらい、1人当たりね、かかってくるんじゃないかなというふうに思います。えー、同じ行き先に同伴者がいる場合は、割引価格でチケット販売が行われます。この場合、5月15日から6月10日までにチケットを購入していただいて、出発日は5月15日から2024年2月10日が対象となります。これは香港政府が 無料航空券を50万枚配布するキャンペーンハロー香港の一環で行われており、5月には北東アジア日本含むからの航空券配布が予定されておりますというね、香港 b s さんの方から発表がありますので、まあ、基本的に多分ね、この内容なんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、こちらですね、その他、香港グリーズ n っていうのがありましてですね、ウェルカムドリンクを楽しみでいただくことができるとか、1 0 0香港ドルのキャッシュバウチャーをゲットできたりとか、まあ、その他ですね、 香港ディズニーランドとかもね、利用していただく割引があったりとかもありますので、こ, っ ち, こちらはね、先着順となりますので、当たり次第ね、あの、ご自身でお申し込み等ね、ベ, ベットしていただく必要がありますので、こちらの方もね、概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認していただければと思います。はい。で、こちらですね、クロックで予約していただいて、100香港ドルをね、ゲットしていただく、バウチャーをゲットしていただくことができて、まあ、ホテルは対象アクティビティをクロックで予約していただくことによって、香港で使える えー、100香港ドルのキャッシュバウチャーをゲットしましょうということでねこういったところに使っていただくことができるというふうになっておりますはい、いかがでしたでしょうかまあその他ですね、もう実施されている地域の方でですねまあ情報もね出てきております予約期限だったり旅行期間などの情報も出てます予約期限につきましては当選メールいただいてからですね1ヶ月以内に航空券の予約をしていただく必要がありますよとかですね旅行期間につきましては2日以上 7日以内のですね、2泊3日から7泊8日以内の旅行期間で行っていただく必要がありますよとかですね。はい。で、利用期限につきましてはですね、当選メールが届いた当日から9ヶ月後までっていうのが一応原則みたいですので、まあ、こちら当選メールが5月3日に、ね、来る予定となってます。2023年の5月3日からですね、2024年の2月のね、2日までという形になるんじゃないかなというふうに思います。 はい。そしてですね、運賃規約っていうことで、機内に持ち込みできるね、荷物につきましては1人当たり7キロ。機内預け荷物につきましては1人ね、2個までで23キロまでという形になってくるかなと思います。座席指定につきましては無料で可能です。アップグレードにつきましてはですね、キャッセイパシフィックの会員であればですね、アジアマイルを利用していただくことによって、まあ、空席状況によってはね、できる場合もありますと。 で、フライトの変更につきましては可能なんですけど、別途ね、変更の手数料、有料でね、変更していただくことが一応できるそうです。キャンセルにつきましてはね、不可という形になりますので、ご注意していただければなというふうに思います。はい。ということでね、まあ、まずね、おさらいさせていただきますと、キャセイパシフィックのまず会員登録をしていただく必要があります。そしてですね、抽選ということに、ね、なりますので、明日4月の24日の11時からですね、まずはね、 抽選のね申し込みをご自身でねしていただく必要がありますまあそれをね、えー、5月の3日までね結果を待っていただく必要がありますのでお楽しみにという感じでございますね申し込み期限がですね一応香港時間で書いてあるんで4月の24日の10時となってますので4月の24日の日本時間11時からですね終わりがですね4月30日の23時59分となってますから日本時間で言うとですね5月1日のですね日付またいだ えー、0時59分までという形になるのではないかと思いますので、そこね、えー、お時間ご注意いただければなというふうに思います。まあ、4月中にね、まず申し込みを、ね、していただくのが間違いないかなというふうに思います。皆さん、結構このような激圧です。まあ、日本だとね、多分二2万7000枚ぐらい割り当てられるんじゃないかなと言われておりまして、まあ、結構なね、あのー、抽選の倍率になるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、当然ね、航空券は無料とはいえですね、 燃油サーチャージであったりとか、その他税金であったりとか、空港使用料等はかかりますので、まあ、一人当たり2万5千円程度がね、かかってくるというふうにね、まずは完全無料でありませんので、そこはね、ご注意いただければなというふうに思います。まあ、こういったね、キャンペーンとかもね、非常に運試しみたいな形になりますので、ぜひね、試していただければなというふうに思いますし、私自身もぜひね、 チャレンジしてみようかなというふうに思います。まあ、その他ね、あの、私も集めた情報でお話しさせていただいてます。何かね、変更点であったりとか、ちょっとね、あの、ここ変わってるよとかっていうのがもしあれば、恐縮です。コメントでね、いただけると嬉しいです。皆さん、ぜひね、申し込んでみていただいて、香港に行きたいなというふうに思いますね。はい、ということでですね。